いただいます。チームを代表して、森本道義さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。森本さん、意気込みをお願いします。本当に三年ぶりですんでね。そうですね。進めそっちだということで、前向きな姿勢で、ね、どんどん行きたいと思います。ありがとうございます。それでは準備をお願いします。<笑>はい、踊り子の皆さん、準備はいいですか。 先ほども申し上げた通り今年のテーマは「進めそっちだ」ということでやらせていただいていますいろいろある今の状況ですけれどもなんとか前向きに皆さん明るく盛り上げたいと思います一生懸命踊らせていただきますのでご声援よろしくお願いいたしますかまんかったねたまんかったね奈津ちゃん足大丈夫大丈夫 それでは参ります。見せます。AU アウロソ。 「暗闇の中ひとりぼっちで」 What?、Mm -hmm. っご支援ありがとうございました